南北統一も先送りするつもりなのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。韓国の大統領選まで残り3ヶ月。かねてより、文在寅への対立姿勢を明確に打ち出している野党候補のユン・ソン・ギュル氏ですが、ここに来て、 本格的に批判を強めているようです。イ・ジェミオ氏への影響はどのようになっているのでしょうか。2021年12月10日付、中央日報からの引用です。韓国最大野党、国民の力のユン・ソン・ギョル大統領候補が10日、ロシアのウクライナ侵攻の可能性が高まっている国際情勢に言及し、強力な 韓米同盟の重要性を強調した。ユン候補はこの日、Facebook で、ウクライナの状況を軽く見ることができない理由と題して、ウクライナが風前の灯しみの状況を迎えた。アメリカとナトウはウクライナの力になれないような雰囲気とし、冷酷な国際情勢を眺めながら、国防と同盟の大切さを改めて感じる。 と伝えた。続いて、振り返れば、ムンジェイン政権はどれほど韓米同盟を弱化させたか、北朝鮮第一主義度外交政策はどれほど安全保障体制を揺るがしたか、と、ムンジェイン政権の外交政策を批判した。また、構造的に不安定な地政学的運命の大韓民国、都市、 全造する北朝鮮の脅威、台湾をめぐる米中の対立激化など、我が国をめぐる国際情勢は日々見悪になっている。ウクライナ状況を軽く見ることができない理由と書いた。ユン候補は国家指導者の第一目標は国民の安全と生命を守ることであり、その最初の専決条件は、 健康な安全保障環境を用意することとし、私が大統領になれば自国の力を高め、同時に韓米同盟を強固にしてしっかりと安全保障環境を構築すると公約した。さらに、いかなる共大国も軽視できない大韓民国を作るとし、もちろん私一人でできることではない、国民と一緒にする と強調した。とのことで、いかがでしょうか。ユン・ソン・ギョル氏は近年懸念されているウクライナ侵攻を前置きにしつつ、安全保障の観点からムン・ジェインを批判しています。要するに、ムン・ジェイン政権下で北朝鮮との関係を優先しすぎたことが、米韓同盟の崩壊につながったと指摘しているわけです。まあ、 アメリカが目の敵にしている北朝鮮にわざわざ自分からすり寄っているわけですから、嫌われてしまうのも無理はありませんよね。嫌われているというか、とっくに見捨てられているというか、ムンジェインの左寄りの政治姿勢は、野党にとっても格好の攻撃ポイントになっています。より直接的な言い方をすれば、米韓関係を緊密にしていくには、 北朝鮮は邪魔な存在だというわけですね。もちろん、ムンジェインが北に対してきちんと脳が言える政治家なら、米韓関係及び日韓関係がここまでこじれることはなかったでしょう。しかし現実には、ムンジェイン政権は愛も変わらず北朝鮮にべったりでどんどん左傾化しており、挙句には、非核化抜きで終戦宣言を出せ、と、 めちゃくちゃな論理を振りかざす始末。かたや一貫して期待の強硬姿勢を訴えているユン・ソン・ギョル氏。それはすなわち左寄りの政策との決別であり、南北統一については非核化ありきの終戦宣言を前提にしているということでもあります。まあ、日米の思惑を考えれば当然の流れなんですけどね。 本当は韓国にとっても完全非核化のメリットの方が大きいはずなのですが、金正恩とその妹にビクビクしているムン・ジェインに正論を言えるはずがありません。2020年6月の連絡事務所爆破で相当懲こりているのでしょう。軍事的に見ても中国北朝鮮側につくよりも日米の方に入り、日米韓軍事同盟として スクラムを組んだ方が優位に立てるのは明らかです。中国にしても今は甘い顔をしていますが、いざとなれば朝鮮半島ごと吸収して共産圏の巨大な独裁国家を作りたいというのが本音でしょうからね。まあ、そもそも韓国はずっと中国の属国でしたから、そっちの方が収まりがいいのかもしれませんが。 また、経済的に見ても、今や自利品の共産主義、社会主義よりも、自由で開かれた資本主義の方が、国民の利益にかなっており、発展性があると考えられます。少なくとも、北朝鮮に韓国が吸収される石化統一はいばらの道なのですが、ムンジェインの化路線が踏襲される限り、行くつく先はそちらの道しかないでしょう。 そうした暗い未来が見えているからこそ、ユン・ソン・ギョル氏は目を覚ませと継承を鳴らしているわけです。韓国は根本的に勘違いしているようですが、アメリカは朝鮮半島の終戦宣言に対して一切関心を持っていません。無関心というのは言い過ぎかもしれませんが、少なくとも北のミサイルがこっちに飛んでこなければどうでもいい、 という程度のスタンスであることは間違いないでしょう。むしろ左派政権のせいで中途半端に石化統一されるよりは、現在の膠着状態を絶妙なバランスでキープしておきたいというのが本音かもしれません。終戦宣言に関してアメリカが一向に首を縦に振ってくれないので、韓国は中国にも頭を下げています。ただ、中国にしても、 在韓米軍にさっさと撤退してほしいから、終戦宣言にも多少の色気を出しているだけで、本音の部分で朝鮮半島の平和的統一を望んでいるわけではありません。平和統一で変に安定的な国家が自立されてしまったら、共産権の再建という中国の野望は消えてなくなってしまいますからね。計算高い中国がその可能性をミスミス潰すはずがありません。 韓国は中国にとっても隣国であり、在韓米軍は大きな脅威ですよね。まさに目の上の単語部というやつです。国際社会にとって一番まずいのは、日米韓の同盟が機能せず、軍事的不均衡がだらだらと続いてしまうことです。ウクライナ侵攻や中国による台湾圧力などはまさに、 その隙をついた不協和音と言えるかもしれません。日本としては韓国なんか早々に見限って日米同盟をより緊密にしていく方がメリットが大きいようにも思えるのですが、さすがにそういうわけにもいかないんでしょうね。終戦宣言の熱望は韓国にとってウィークポイントにもなり得ます。北朝鮮にしてみれば終戦宣言は 発好の交渉材料とも言えるわけで、非核化を餌にすれば、韓国からいくらでも支援を引き出せると考えているのかもしれません。もちろん、北朝鮮が非核化に踏み切ることは永遠にないでしょう。あくまでも交渉のカードということです。事情は中国も同じです。韓国が北京五輪ボイコットに消極的なのは、 五輪の舞台で終戦宣言を広くアピールできるという餌に食いついているからです。つまり、韓国は北からも中国からも完全に足元を見られているわけで、対等な交渉相手とは思われていないのです。直近の支持率を見ると、イ・ジェミョン氏が 38%、ユン・ソン・ギョル氏が 36% となっており、イ氏がわずかに逆転しています。